ステップ3、単一格子の格子 p h o t o フォトンソー e ス。今回はこのモジュールの最後の技術のステップなんですけれども、残りののは締め言葉になるんでしょう。そして単一格子の発足なんですが、この定義を作りました。それからこの CM なんですが、これが 確率振幅なんですが、それが自由に選んでいいんでしょうかそ れ, それは知りたいんですけれども、できればそれがもちろん自由にしたいんですが、残念ながらそうでもなりません。で、これがその単一格子の法則なんですけれども、それが本当の実際 の, の 高, 原高資源から放出されるので、それの 特徴としてはそれが確率振幅が決まります。そして例えばこの例には述べたいんですが単一原子なんですがそれがグラウンドステ t トとエクサイテッドステ t トがあって基定状態 と, と冷気状態ですね。そして T0 の時間ではエネルギーを入れて H bar オメガ0が入ると それが、冷気状態 か, えっと状態から冷気状態に上がるんでしょう。そして、このパラメータガンマ分の1なんですが、それが、現地のライフタイムになります。そのうちには、それが冷気状態から規定状態に戻るんですけれども、その時は、格子 が, が放出するんでしょう。で、まあ、 長い時間待つ と, と、必ずそれがいつかには出 る, 出る と, と考えられるんですが、そうすると、その欠点位がこういう M の和になってるんでしょう。そして、その放出する格子なんですが、それの周波数はどうなってるんでしょう。で、これが最初には、 EE と EG なんですが、それが、冷気状態、Excited State と、と、規定状態、Ground State の, の差なんですけれども、それが、H-bar オメガロになってたんですよね。そうすると、放出する格子のエネルギー、それが e g a m m なんですが、その e ガマも一緒になっているんでしょう。残念ながら、そうでもなりません。というのは、まあ、どうなるんですか 問題は、その原子の励気状態なんですが、それのライフタイムが無限ではなく、有限になりますので、それがこのエネルギーには影響します。そして、それが放出される格子なんですが、それが周波数の分布になります。必ず一つの周波数で は, ではなく、それが それの異なる場合もあり得るので、それが分布になります。そしてそれがハイゼンベルクアンセーテなんですが、ハイゼンベルグ不確定性原理によります。そしてこういう図が書けるんですが、横軸が格子 の, の周波数、そして縦、えっと、軸がスペクトラムの分布なんですが、 これが、オメガゼロは真ん中になってるんですが、それから、この、大文字のガマーが、これが、これの幅になるんですね。そして、安定な原子だったら、それが、ライフタイムは長いんですけれども、そうすると、このガマーが、えっと、低くて、これが狭いになるんですが、幅狭いものになります。 そして、それが、それの意味が、保湿のスペクトラムが、それも幅狭くなるんでしょう。そして、不安定な原子だったら、それが、原子のライフタイムが短いなんですが、そうすると、この幅が広くなって、これの、保湿するスペクトラムも幅広くなります。で、それが、 単一格子の波速なんですが、この CM が、これがその周波数の分布で、ね、には影響しなければなりません。そして、これがまあ、その波速なんですが、それの長さ L でというふうには、えっと、依存するんですが、こういうふうには、この表現になります。 で、この表現が CM がこの表現になるんですが、それがオメガ M とオメガゼロには依存して、そしてこのお文字のガマにも依存するんですね。そして、確率としてはこれが CM の絶対値の事情なんですが、それがこういう表現になって、そしてこれがオメガ M とオメガゼロには依存して、 そして、これが k イコールルート L 分の Cγ になるんですね。そうすると、この k はあの大きくなる場合には、それが L は短くなるんですね。そうすると、これがロレンツィアンの形になるんですが、それがロレンツ曲線形になります。で、これが単一格子の形になります。 そしてこれが単一格子の発足としてはそれがライフタイムには依存してその形は決まります。それからそれの検出についてはちょっと調べたいんですがいくつかの手法としてはあるんでしょう。この前のレッスンは説明したフォトモトパイアーツ ー, ーブース、PMT なんですけれどもそれが光電子 増倍感なんですねそれが、まあ電化効果、電化効果なんですけれども、それのエフィシエンシー、それの効率が、まあ、大体、エーターが 35% 以下になるんですね。これが何十年前か ら, から作っているものなんですが、これが製品としてはありますので、自分で買えるんですね。それから、 SINGLE PHOTON AVALANCHE d i o d e SPADS s なんですけれども、それも単一格子アバランシダイオードになるんですね。で、これがまあ半導体なんですが、計算する手法としてはそれがまあ PMT と似ているんでしょう。そしてこれが、これの効率がまあ PMT より高いんですが、それが、エータが 65% ぐらいまではのものがあって、これも 製品としてはあります。で、最先端のものなんですが、Superconducting Transition Edge Detectors。で、これが超電動単 i 単位 t 位、転位単のセンサーなんですが、そしてこれが、超電動のフィルムを使います。で、それが、超電動のもの は, は、あの、トランジションの温度があるんですが、そのトランジションの温度 以下には超伝導になってるんですが、それの以上になる と, と抵抗が発生して、それが超伝導にはなくなります。で、それの温度に近くにすると、その精度は上がって、それ も, もうあの温度に対する極 端, 極端な感動にするんでしょう。で、単一格子がそのディテクターに当たると、 熱入れて、その熱が入ると温度上がって、そして抵抗が上がってきて、それが測定しやすくなります。で、こういうものの効率なんですが、それがまあ 95% 前後まではのものが世の中にありますが、まあこれがまだ実験的なものなので製品にはなっていませんが、まあ使っている実験もがあります。 例えば、その実験が、まあ、長距離の量子鍵配送には使ったことあります。で、これが単一更子の検出なんですが、それが今回のモジュールの最後の技術の話題としては、それが終わっているんですが、次のステップには、締め言葉にしたいと思います。